皆さんこんにちは星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢弘之です私と一緒に星空タイムラプス撮りましょう成、えー、形写真タイムラプスワークショップを、えー、開催することにいたしました、えー、そういうサロンとかね、撮影教室とかそういうのやらないんですか運営しないんですかっていうことを 結構言われることが多かったんですが、私自身そういったノウハウもなかったですし、まだそういうことはやるのは早いなと思ってて、まあ今ね、こうコロナとかの感染状況もあったので、遠慮してたんですけども、USB レンズヒーター事務局さんというですね、私が今すごく愛用しているレンズヒーターを製造しているところがあるんですけども、そこの代表の小宮さんという方がですね、一緒にやりませんかというふうに声をかけていただいて、 えー、まあせっかくの機会なのでやってみようかなと思って企画をしてみることにしました場所は長野県の高ぼっち高原というところです標高 1600m ぐらいあるのかなの広大な土地の中で行います最初ライブ配信でこのワークショップやるかもってお話しした時にですね5月22日って言ってたんですけどちょっと月齢の関係でもっとがっちり星取りたいっていう意見があったので 1週早めてですね5月15日の土曜日にしました天気が悪かったりとか感染状況次第でちょっと開催が難しいってなった場合は翌週の5月22日に変更してで、まあ、それでもダメだった場合はまたその後企比較し直しますということでちょっと気長にねやっていこうと思っています高ぼ高原現地集合改ざんということで参加費用は税込1万2000円となっております このワークショップのポイントはですね、現地での撮影だけじゃなくて、ちゃんとアフターフォローが受けられるっていうところだと思います。ワークショップ自体って結構安いところが多かったんですけども、大体がまあ当日参加だけなんですよね。星の写真とかタイムラプスって、撮った後の方が大事じゃないですか。そこをちゃんとフォローしたいなと思ったので、当日の撮影、それから撮影後のですねアフターフォロー。ママンマンンツーーのズームミーティングで 指導させていただこうかなというふうに考えまして、まあ、だから実質2日ってことですかね、の分がの料金が1万2000円となっております。もちろん事前にね、えー、こういう機材いりますか、こういうの撮りたいんですけど、何やったらいいですかみたいな、まあ、そういう質問はもちろん事前に受けることが可能なので、えー、事前のフォローもご安心ください。あと料金の中に保険が 含ままれてます国内旅行障害保険っていう内容みたいなんですけどもやっぱりその怪我したりとかね何かあったら困るんでその保険料もその料金の中に含まれています当日は USB リンズヒーター事務局さんがあの温かい飲み物を用意してくれますんで、まあ、ぼちぼち休憩しながらできますよってことと、えー、それから小宮さんのところで製造してるこのレンズヒーターですね私が最近愛用してるこのレンズヒーターを一応参加者全員には えー、お貸し出し出できますそれからフィルター関係は、えー、今回フィルターメーカーさんからですね一部その貸し出し機材、えー、協賛いただけることになってるんですけども、まあ、人数分ね15名分は全部用意できないので体験程度っていう感じですかね私の機材ちょっとお貸し出ししたりして今回は複数の人でこう持ち回しっていうんですかそういうのをやめようと思うんですよやっぱり消毒ししななきゃいけないけですし 感染症対策的によろしくないと思ったので、まあ、その辺はね、人気応変にやらせていただきたいなということで、ご了承ください。私のですね、ブログに、今回のワークショップの詳細を書いておきます。この動画の概要欄にもそのブログへのリンクを貼っておきますので、ご確認ください。応募方法は、私のホームページのコンタクトからメールをください。 でその時にえ保険に必要な情報ですねえお名前電話番号ご住所生年月日その4つを記載の上、えー、参加表明をいただければなと私も旅行会社さんの撮影ツアーとかそういうのはやることはありましたけど本当に個人でそういうのを企画するっていうのは初めてです正直ねどうなるかわかりませんけども皆さんに新しい技術それからスキルアップをですね 体得していただけるように頑張りたいなと思いますそれでは、えー、今日の動画は、えー、このワークショップの告知のみになります、えー、ぜひご参加ご検討ください、えー、それではまた次の動画でお会いしましょうさようならバイバイしたっけね